水素の性質を確かめる実験を行っていきます。お でも水素って、うん、ここに入ってるだけだと軽いかどうかもわからないし目にも見えません。まあ、じゃあさっそくやってみてください。はい。はい。果たしてわかるのかその軽いかっていうのかりやすいかっていうのか、ね。じゃあではこの水素をこのビニール袋に、うんはい。はい。こちらのビニール袋に水素を注入していきます。はい、空気を抜いて。はい。水素を酸素があると危ないからね。ねなるほど。はい注入します。こんな感で。 まあイメージは打つんじゃないかな。か 飛んでいかないように。 こちらでテープで固定ししてて、うんうんまあ、ははいいそじゃあ。うん 今テープつけたんで、実際浮くかどうかじゃあ、うん。でも話して、は い, うんういえー、これたいえ。クリアクションがね、うん、<笑>引っ張って、こうね。はい、めちゃくちゃ軽いというとことがわかりますね。引っ張って話すぐらいやってほしいな、はいバンバン。叩くんじゃなくてさ。はい。バンバンや<笑> ちょっとね、なんかデリカシーのもの。動 詞, 動詞に書いちゃうんですよね、こういうの見るの。軽く、軽いよねってことわかるよね。はいはい、でも、はい、このままじゃ面白くないよね。はい。はいはい、もう一個性質がね。<笑>はい。燃えやすいという性質を。確かめるために。ちょっと気をつけなよ、ね。はい。燃やしています。で、ドカーンとなるかどうかだよね。ドカーンってなると思う。うん、うバーンって結構入れましたからね、水槽。あ、ちょっと、<笑>よし。うん その性質、もう一つ、燃やすいというのを確かめるために実際に火をつけていきましょう。はい、ちょっと爆発ェアしないからちょっと心配なのです、ねいますよはい。お願いします。おお、燃えおーた息に触っていった、ね。へえ。すげぇ はいはい、では今日はこの水素を使って水素の性質を調べる、うん、という実験を行いました。はいりましたねはい、で、はい、最初の方では水素の気体はとても軽いということが、うんカカはい、いか分かりましたね。いいはい、でもう一つねもう火ねもう近づけてみましたけどね、うん、ちょっとまあバーンってなるんじゃないかと思ったけど何、まあ、かちょっとボワボワって感じで、ねうんまあ、燃えたまあ燃えるんだなっていうのもちょっとね。ただあれはね はい、はい、ということで今回は水素の性質を、まあ、じ実験で観察してみようという動画でしたはい、はいはい、それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう、はい、さよなら<笑>